では、まあ、あの今度は整数同士の序断なんですけれども、その一応、まあ、前回も扱いました中国女王三法などではその整っ多倍調数ですとか、それから単精度の数との序断が出てきますので、まあ、整数同士の序断の計算量を見積もることが必要になるわけなんですが、と先ほどの段階でその一変数多公式の序断の計算量を見積もったとっいうのは、まあ、一応あの この授業では一変数多項式の指則演算も扱ったっていうこととそれからその多倍長数の計算というのは割とその一変数多項式の計算とこう同様な形で進めることになりますので一応そういう意味でその先に一変数多項式の除算の計算量を見積もっておきました。この結果を踏まえて整数同士の除算の計算量の見積もりをしていきたいと思います。 でまず単成度同士の乗算の方からちょっと復習していくんですけれどもまあ x と y っですねあの整数でしかもあの n 桁の単精度数だったとしましょう。でその時にとあのメモリの容量を見ていきます と, うんと、まあ、x が n 桁で y が n 桁だったらその xy としての取り得る、えー、と桁数ですね xy として起こり得る桁数っていうのはまあ高々 2n 桁であると。 ということとは分かると思いますこれを計算機上ではワ ー, ドでワード数で置き換えて考えたりしますけれども、えっと、x が1ワードで y が1ワードだったらその積はまあ2ワード、まあ、たかだか2ワードですから、まあ、2ワード分のメモリーが必要だということに言えます。で、えっと、逆にですね、このまあ、単数度の序算を考えますと、今の乗算の逆を考えますから、まあ、たかだか その2ワードの多倍長数を1ワードの数で割るという状況を考えればよいことになりますで。ここで A0 と A1 と B をその単精度の整数としましたときにまずその割られる方の比除数ですね、比除数の方をその A0 と A1 で構成される 2n ワードの数と見ましょう。で上位桁は A1、それから下位桁は A0 ということで表します。で まあ、これをその単成度数 B で割りまして、その時のまの小、乗与がそれぞれ Q と R と表されたとしたら、Q も R もまあ1ワードの数で表せれるわけです。で、この計算をですね、こちら、下から2行目にありますように、こういう形であの表すということにします。 でそれからあと序算、まあ、に関してはもともと割られる数の方が2ワードなんですけれども、えー、と こ, れこの2ワードの数を1ワードの数で割ってで、まあ、あの1ワードの小と1ワードの常用を出すっていう、まあ、この一連の計算を、まあ、1つの単位一単位の計算というふうにしておきます。<笑>で、えーと 今述べたのがそのまあ一番基本となる単精度の序断のアルゴリズムの計算量でですね、あれを先ほどの計算量をまあ1と置くわけでして、それに基づきまして今度はその多倍調整の整数をですね、単精度の整数で割る序断を考えます。ここではその A ですね、A というのが K ワードの多倍調数 で, で、これを B で 割りましょうと B は単、まあ、精度の数なわけですねで、えー、それに従ってその、まあ、C が、えーとまあ、小これはあの、K まあ、一般に K ワードの多倍長数でそれから D は常用ですので常用の方は単精度という形であの割り算を行います<笑> 一応それをですね、記述したアルゴリズムがこちらのスライドにあるんですけれども、まあ、基本的にはその先ほどのこの授業の最初で紹介した一変数多公式 の, あの序断によく似た形をしておりますので、まあ、詳しくは、あのえーとまあ、ちょっと時間の都合でここでは詳しくは述べませんけれども、まあ、後でですね、各自見てみてください。まあ、基本的にはその、 多倍長数の A の, その上位の桁の方から、だんだんだん割り算をしていくという形、B でですね、割っていくという形になります。で、その計算量を一応これから見積もりをしてみましょう。えっと、まず最初に、えっと、ステップ1は、あの、これは、あの、えっと、乗与 R の部分に、えっと、まあ、あの、 最初のですね、与えられた比除数 A を代入しますので、えーと、ここはその計算量には直接の影響はありません。で、次にあの、ステップ2のところでこのループが発生しておりますので、まあ、このループの回数を見積もりますと、まあ、変数 i が k-1 から0まで動きますので、このステップ2のループは警戒行われるということがわかりますで。で、そのステップ2の A のところでは、その R の えっ、ー、と、i プラス1を r の、ああ、じゃえっ、ー、と、この r の方ですね、r を b では割るという、まあ、2ワードの数を1ワードの数で割るという、あの、計算を行いますので、これは、あの、先ほどの定義で、えっ、ー、と、序談1回というふうに数えます。で、あとはですね、ステップ2の b は代入ですので、あの、まあ、計算量に関係ないですし、で、それからステップ3、 これも代入ですね。代入ですので、あの計算には関係ないです。ということで、一応あの、合計の計算量はですね、えーとまあ、ステップ2の部分で、序、ま、算、あ、1回をループ警戒分だけ繰り返しますからあの、そこでの計算量というのは、オーダーの k ということになります。で、k というのは、うんと実はあの、a のワード数でしたので、a のワード数はあの、a の長さ、連、a というふうに表せます。 で、まあ、A の長さに比例する計算量ということになります。まずこれが基本ですね。で、単精度多倍調数を単成度数で割る序、まあ、算の計算量を見積もりまして、でまあ、次にそれを踏まえて、まあ、多倍調数を多倍調数で割る序算ということになるんですけれども、 ちょっとこの多倍調整同士の序段のアルゴリズムは複雑、より複雑でですね、このテキストでも、この授業でも、この授業のテキストでも扱っておりませんので、今回の授業では省略して、計算量に関する情報だけ出しておきます。一応参考書としては、ここに書いておきました、シャープの ア・コンピュテーショナル・イントラクションというナンバー・テオリーアルジェブラという本がありまして実はこの授業のテキストの参考文献としていろんなアルゴリズムが載っているのもこの本ですので興味のある人は見てみてください計算量の結果だけを示しておきますと A と B がそれぞれどちらも多倍調数で A の長さが B の長さと等しいがそれより大きいときに その A を B で割る序算の計算量はその A と B のそれぞれの長さの積で見積もられることが分かっています。ですので一変数多項式、あ、じゃない、えっと、ごめんなさい、えっと、こ、この計算量っていうのは、あの、もしかしたら覚えてる人もいるかもしれませんが、実は多倍調数同士の乗算の計算量と同じ見積もりになるんですね。あの、乗算のときも、 その計算量の見積もりっていうのは A の長さと B の長さの積というふうに見積もられておりますのでですので大体その序断と序断 の, の多倍調数に関する演算の計算量は同程度で見積もられることになります。それからと拡張ゆっくりとご情報ですね計算量なんですけれどもこの A と B を多倍調数とした場合に まあ、答えだけのせますと、ユークリット誤助法ですとか、と、拡張ユークリット誤助法とも、計算量は、えっと、実は、えっと、A の長さとあの B の長さの、あの、積にで見積もらえることが分かっています。で、えっと、まあ、あの、拡張ユークリット誤助法ですと、序算の回数が、 あの多いのでたくさん序断をするのでこう何かまた別なファクターがかかってきそうに思えるんですけれども実はと1回の序断とそれほど変わりがないというところに注意してください。で証 明, 明はあの皆さんにお任せします。あとあの一変数多項式の ユークリット語助法の計算量の見積もりも参考になるのではないかと思います。ここまあでいいでしょうか。